1週間腹筋毎日500回やったらどんな腹筋になるのタローですということでですね私この冬の時期になりまして今までずっと割れてた腹筋がいつの間にかあれ太郎腹筋なくなったんじゃないぽぽよよよだみたいな「雪ぽよ」みたいな感じになってしまいそろそろ筋トレし始めないとヤバいな去年の今頃とかは週3くらいでボクシングジムに通って「シュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッシュッ なすかみたいな感じでやってたんですけど今もう運動もしてなけりゃオナニーもしてないっていう状況なんでで今のはちょっとお腹を見せたいんですけどあまぁ、あ、割れてるっちゃ割れてるかこんな感じですはいでまぁ、あ、今日が1日目ってことでまぁ、あ、簡潔な動画にしたいので早速500回やっていきたいともい500って若くね100回が妥当じゃねね一1日100回だよね一般の人できまぁ、あ、500 100えっ 500? やばくね普通に考えていきますいききききつつつつい13できついいいで無理だこれ500やめますすみません100回にします。 35でヤバいわキツイキツイキツイキツイキツイキツイキツイキツイキツイ無理無理無理マジで五百は無理だわ<笑><笑>はいこんな感じで1週間続けていきたいと思います じゃあまず次の日2日目今日100回やっていきます筋肉痛がやばい今これだけで痛いで2日目の腹筋がこんな感じです<笑>あんまり変化はないかな<音楽> 26 26 28 29 30うわ腹痛いはい2日目終了です3日目はい1週間腹筋生活3日目ということで今日もやっていきたいと思いますやばくないもうもう3日でさこうなったんだよ、うん、なんか声だけ見たらさあちょっとかっこいいかっこいいみたいなかっこいいみたいな感じで出るけどあブースーそ はい、ということで、100回終わりましたはい、また明日やりますでね、やばいマジでいい感じえぐいなすかわくんくらいえぐい一見100回やっていきます 終わり1週間腹筋生活5日目さて5日目のお腹はこんな感じでございますもう筋肉痛とかも感じにくくなってきたのでもう少しでねムキムキなボディになると思いますでは本日も腹筋やっていきたいと思いますオーケー見えた はい、腹筋100回生活6日目頑張ります、うん。前より余裕にできるようになりました。 どうですかどうどうこんな感じです、うんはい、え社会発見生活100日目100日目じゃない1週間目。 それでは一ヶ月の成果見せたいと思いますいきますやばくないええ、結構やばくないこんな感じになりました、一ヶ月で一ヶ月で、1週間で 最終的でモテたい男のみんな挑戦してみてくれようなそれじゃダローだぜ、ね、バイバイ